ショですはい、今日はですね1月5日お正月の最終日ですね僕の中ではでただいま時刻が1時45分47秒ですはいちょっとお昼過ぎたぐらいかなというところなんですけどちょっとお腹減ったんでお昼を食べたいと思います はい、今からね食べるお昼ご飯はこちらです九州産高菜ラーメン豚骨味はいこれこれねめちゃくちゃ美味しいんですよね僕大好き、うん、そう僕大好きでこれなんか九州限定とか思ってるんですけど東京ありますかねはい東京あるっていう人はあのぜひコメント欄に東京もあるぜって 飛んでください。よろしくお願いします。というわけでね。カップラーメンを食べます。はい、というわけでカップラーメンを食べます。 お正月はね、ちょっとお酒飲みすぎました、はいもう結構ね胃薬とかねウコンの力飲んでなんとかこう乗り切ったっていう感じなんですけどまあでもなんかお正月ってなんかテンションがねおかしくなっちゃうからね年末からお正月にかけてのテンションってねなんか上がるでしょ僕は上がりますね お湯を沸かしたいんだけど、お湯が沸いてないんだよねだから今からお湯を沸かしますこれめっちゃ美味しい、これリラクマのお湯沸かし器これリラクマだよねで、これねスープとこれ高菜ついてるんですけど、これがね、うまいんですよあと、調味油 言ったらお湯沸いた。 手を合わせくださいいただきますしみるお酒でねこう疲れっきったいに2020年今年もよろしくお願いします